こんにちは。今日ご紹介するのは、こちら、MAXWIN からリリースされております、MDR-PRO-1 のご紹介をいたします。こちらのデジタルミラーは、なんといっても、純正クオリティに極めて近いルームミラーということになります。特に、トヨタ社をこれから 購入しようと考えていらっしゃる方、メーカーオプションでデジタルインナーミラー、最近出ております。私の動画、参考までに見ていただければと思うんですが、クラウン、それからムマボクシー、デジタルミラーが出てるんですが、非常に取り付けをする際は、10万円ぐらいする高価なオプションになっております。一方で、社外を見てみると非常に価格的には1万円ぐらいからデジタルインナーミラー出ておりまして、 メーカーオプション選ぼうかどうしようかと悩まれる方が非常に多いと思います。そういった方にこのうってつけなこの社外でもこれだけ純正クオリティに近いミラーが選べるよということでぜひ悩まれている方、興味のある方、最後までご覧になっていただければと思います。まずはトヨタのメーカーオプションのデジタルインナーミラー、クラウン、 それからノアボクシー。まあ、それとの比較の観点で、まあ、こちらの MDR-PRO1 のま内容品のご紹介をしていこうと思います。でまずはこちら、本体になりますで。トヨタの純正ももちろん、この本体というのが付いているわけなんですけれども、まあ、外観的には、基本的には同じような感じになっているというのがまあ大きな特徴になるかと思います。こう見ていただいても、もう純正とも変わらない クオリティだということがもうお分かりいただけるんではないかと思います。おそらく何も知らない方がこうパッと見るともう全くわからない。まあ、そのぐらいの質感の高さというものがもう誰が見てもわかる。もうそういったミラーになっておりますで。まずは下から見ていこうと思うんですけれども、こちら、まあ、物理ボタンがこう3つついておりますで。これもトヨタの純正品とまあ共通とまあいうことになっていて、 で、こちら真ん中にこうレバーがついていて、で、このレバーはこのように切り替えができるタイプになっています。で、こうしますとデジタルインナーミラーとして使えますし、こちらにしていけば防弦ミラーとして使うことができるとああいうことになります。で、こちら右側にはこう通気口、ここ熱くなってしまうとやはり 耐久性の影響というのが出てきてしまうわけなので、しっかりと冷却もさせているということになります。この辺は大きく変わらないかと思います。あとこのスクリーンなんですけれども、これ 9.2 インチのスクリーンになっております。ちゃんとこの枠がついている。まあ、こういったところも、まあ、純正と変わらない質感になっていると。で、ここのスクリーン自体はガラスのスクリーンになっています。ここがとにかく大きなところかと思います。で、上を見ていただくと、 まあ、上にもこう、通気口っていうのが付いていて。で、これマックスインの製品なので、マックスインのロゴが貼ってあります。で、違うところがどこかと言いますと、ここのところになりまして、こう見ていただきますと、ここに SD カードが入れられるようになっています。ま、社外品だと当たり前なんですけれども、ノーボクシーにはドライブレコーダーが付いていないんですけれども、クラウンになりますとドライブレコーダーが付いています。でも、クラウン自体も、 ディスプレイオーディオのハードのメモリーの上限というのが設定されていて、SD カードで保存するタイプのものになっていないというのがあります。なので、メモリーの量が非常に少ないと。制限があるということなんですけれども、この MAXWIN のドライブレコーダーは、付属で 64GB のメモリーカードが付いているので、非常に多くのファイルを保存することができると、まあ、いうことになります。この辺結構違うところになってくるかなと。 思いますあとはこの後ろに自動機の調整用のセンサーが入っていると、まあ、いうことになります。あと違うところはカメラになりますで。純正品はもうカメラそのまま固定になっております。まあ、前後もちろん分離式にはなるんですけれども、トヨタに関してはセーフティーセンスのカメラをそのまま使っているというものになっています。でこちらのマックスに関しては 自分がつけたい場所、任意の場所に取り付けすることが、まあ、できるようになっていると、まあ、いうことになります。で、次に、このインターフェースを見ていこうと思うんですけれども、まずこのアングル調整。まあ、もちろんアングル調整というのは、純正品にもついているんですけれども、この MAXWIN の PRO1 にも、もちろんこのようについております。ただ、カメラ自体は、 人意の設定にすることができるようになっているので、まあ、トヨタの純正品に関しては、傾き調整とか、それから、このオフセット調整というものがついているんですけれども、このミラーに関しては、まあ、それがついていない。まあ、その代わり、カメラを自由に、好きな場所にこう設定することができて、まあ、それこう調整するということになっていますので、まあ、そういった機構がついていないということになっています。あとは、デジタルズーム機能というのは、まあ、こちらのマックスインの 製品にはいいいてなとまあとはこちら、明るさ調整で。明るさ調整はこちらも非常に機能としては高くなっておりまして、高輝度1800カンテナの液晶ディスプレイということで、まあ、従来品と比べて映り込みが非常に少ない、ミラー画面の反射を最大限に軽減してくれる、まあ、そういった ディスプレイになっていて、メーカー純正車載液晶と同レベルの明るさを実現しているというところ、そこもこの見た目の外観、クオリティが高い理由になっています。さらに、後ほどご紹介するんですけれども、このフレームレート、この動き、これが 60fps ということで、非常に滑らかな 映像を実現していいるととうことになりますちなみに、トヨタのインナーミラーは、リアは 30fps となっておりますので、まあ、倍のフレームレートになっているので、より滑らかな見た目を実現しているということで、こういったところも非常にクオリティが高い理由となっております。でここからはドライブレコーダーとしての機能を見ていこうと思います。ちなみに、 トヨタの純正品ということで言うと、ノアボクシーはドライブレコーダーが入っておりません。なので、クラウンのメーカーオプションのデジタルミラードラリコとの比較の観点でご紹介いたしますで。まずこちら、再生。で、常時録画とイベント録画。まあこちらもトヨタの純正品と共通。ただし、トヨタの純正品というのは、 ディスプレイオーディオ上で収録動画をまあ見るようになります。なので、このインナーミラー上で見るということとはちょっと違います。ただ、動画の確認というのはもちろんすることができるということなので、まあ、両方とも共通して同じ機能というのがついているとまあいうことになります。でこのようにまあサムネイル画面というのもまあもちろん同じような形で探すことができるようになっております。 ただ違うところは何かと言いますと、これ見ていただくと、これ今674中の631番ということになっていて、この収録できる動画の本数がもう全く違います。トヨタの純正のドライブレコーダーはディスプレイオーディオで一時保存して、そこから USB またはスマホで動画を 転送する、そういったシステムになっているんで、このメモリ自体 の, その上限があります。ですけれども、こちらはメモリの上限はもちろんあるんですけれども、SD カード の, その容量によって上限というのが変わってくるということです。これ今 64GB なんで、それで674ファイル保存できるということなので、もう十分すぎる容量のファイルが入れられるということも、非常にこの m a x ンの PRO1 の大きなアドバンテージとなっているところになるかと思います。で、このように今動画再生しているんですけれども、まあ、ミラー上で再生するということができます。まあ、トヨタの純正品はディスプレイオーディオ上で再生することができると、まあ、いうことになってますので、まあ、同じ機能というものが入っているということになります。で、こちらの映像というのは、 1920×1080p ということで 2K 相当になっておりますで。フレームレートは 30fps となっております。一方で、トヨタクラウンのメーカーオプションのドライブレコーダーは 1920×900 いくつ詳細はテロップに貼っておくんですけれども 2K よりも少しこう小さいサイズになっている。 っていうのがあります。なので、少し動画のサイズが落ちるということと、フレームレートが 10fps ということなので、かなり荒くなっています。なので、動画自体のサイズが少し小さくなるのと、フレームレートが3分の1ということですごく荒くなっているということがあるので、まあ、正直、ドライブレコーダーとしてのこの機能ということで見ると、やはりこちらの m a x スイン e の PRO1 の方が、たけているということになります。やっぱりそこは、さすが、ドライブレコーダーを専門で作っているメーカーだけのことがあるな、ということが言えるかなと思います。で、今度は、リア。で、リアに関してはこちらになります。もう見ていただくと、非常に滑らかに動いているのが、お分かりいただけると思うんですけれども、まあ、こちらは、1920×384P ということになります。非常に細長になっております。で、トヨタの、 ドライブレコーダーも 1920×714 とかだったと思うんですけれども、詳細はテロップに書いておくんですが、やはりとしても細長になってしまうというのがま共通していることなんですけれども、フレームレートは 60fps で、トヨタの場合ですと 30fps ということになっておりますので、やはりこちらのマークスインの収録動画の方が、より一層状況証拠という意味においてもそうなんですが、やはりこちらのきめ細かに、やはりフレームレートがきめ細かなドライブレコーダーの方が、 やはり、鳥、逃しというものが少なくて、まあ非常に画質としても綺麗に状況証拠の動画として残せるということで、非常にアドバンティージがあると思います。ただし、トヨタの方が動画のサイズとしては大きくなっているので、そこが少しこう違うところにはなっているところになります。で、次に、暗いところではどうかということで、見ていきたいと思います。で、今こちらは、 16号走ってるところなんですけれども、まあ2系相当で 30fps とまあいうことなんですけれども、まあ非常に明るく周りの周辺の状況もしっかりと収録できています。かつ前の車のナンバープレートも見えるかなというぐらいの解像度になっているかと思います。トヨタのドライブレコーダーは 10fps なので、まあより一層光、光がまあ入りやすいと。 まあ、いうことになるんですけれども、まあ、10fps のドライブレコーダーに対して、この 30p のドライブレコーダーなんですけれども、まあ、暗いところでももう十分に状況証拠として捉えることができる収録動画になっているというのが、まあ、お分かりいただけるのではないかと思います。次にリアになります。リアは先ほどご紹介した通りで、1920×384p ということで、少しサイズが細長になります。で、 フレームレートが 60fps ということで、暗いところですとフレームレートが細かいと少し暗くなってしまうという端緒があるんですけれども、ナンバープレート等も見ることができますし、まあ、周辺の状況、どうなってるかっていう状況証拠というのも取ることができると思います。まあ、後ろから見ても、まあ、思った以上に、まあ、60fps なので、やはり通常の 30fps のドライブレコーダー、トヨタの純正ですと30なんですけれども、まあ、それに 比べてしまうと、まあ、少し、まあ、暗さというものはもちろん出てくるところはあったりするとは思うんですけれども、まあ、最低限状況倉庫として周辺、まあの状況がつかめるかっていうところで言うと、まあ、十分つかめている解像度になっているんではないかと思います。で次にイベント録画ということなんですが、まあ、こちらもトヨタの純正にももちろんついています。ただやっぱり違うところはここ見ていただくとわかるんですけれども、 保存できるデータの絶対数が違うと。上限自体に余裕があるというところ。そこが結構違うところになっていたりします。収録動画なんですけれども、まずはフロント側になるんですが、衝撃を検知してから約30秒間、動画を収録する方式になっているということになります。今これ朝なんで、 逆光になっているんですけれども、しっかりと HDR 機能もついていて、白光等も最小限に抑えられていて、周りの周辺の状況というものもしっかりとつかめるようになっています。まあ、リアも同様なんですけれども、まあ、リアに関しては逆光を受けていないといった状態なので、 まあ、くっきりと高画質で、まあ、高精細になっているというところと、あとは割とこうコントラストがしっかりと効いていて、画質自体もこの解像度の割にはかなりくっきりと綺麗に映っていて、やはりフレームレートが 60fps なので、まあ、車の動きも非常に滑らかに映っているのが特徴的なところになるかと思います。はい。あとは設定なんですけれども、 駐車監視のオンオフ。この辺も変わりありません。それから、ループ録画。これは1分、2分、3分ということで設定ができるようになっております。G センサーの感度自体も 低, 低、中、高、オフと選べるようになっておりますので、こちらも純正と特に変わりはないということになります。 まあ、あとはこの日時の設定というところです。ここなんですけれども、こちらのドライブレコーダーは GPS が内蔵されていないタイプになるので、まあ、一度この物理ボタンで設定する必要があるというところがあります。まあ、その辺が少し純正品とは違うところになってくるかと思います。まあ、一度設定してしまえば、あとはいじることがないので、まあ、特にまあ私、個人的には問題がないかなと思っています。 あとは言語設定ができるようになっているということで非常に機能としてはシンプルなものになっております。はい。ということで、トヨタの純正のドライブレコーダー、新型クラウン、それからノアボクシーのメーカーオプションとの違いの観点でご紹介をいたしました。まあ、最後に私の所感についてご紹介をしていきたいと思うんですけれども、まあ、やはり トヨタの純正品ですと、ノアボク シ, ボクシの場合ですと、まあ、ドラレコが付いていないということがあります。その代わりヘッドアップディスプレイが付いてきて9万円です円、ね。ヘッドアップディスプレイが欲しい人にはいいんですけれども、まあ、私はヘッドアップディスプレイ別に必要ないと思っていて、デジタルインナーミラーだけが欲しかったというのがあります。ですけれども、ドライブレコーダーも今度付けようと思ったら、さらに 4万万からら5万円ぐらい高くなってしまう特にの、特にディーラーで付けるとなると、ドライブレコーダーの、ドライブレコーダー自体も高いですし、取り付け工賃もかなり取られてしまうということで、まあ、15万ぐらいかかるという計算からすると、ちょっと現実的ではないなと。だったら、こちらのマックスウィンの、これ8万7千円なんですけれども、それでも半値ぐらいで。 変えてしまううとということでデジタルミラーがデジタルミラーとしても使えて、かつドライブレコーダーとしての機能も長けているということで、こちらの方が全然いいなという印象です。一方で、クラウンとの比較でということになりますと、インナーミラードライブレコーダーがついていて、ディスプレイオーディオでドライブレコーダーとしての機能がついているとまあいうことなわけなんですけれども、クラウンの場合はクロスオーバー G のアドバンスト、またはアドバンストレザーパッケージというのがありますがあれの まあ、オプションになってくるということもありますので、まあ、それよりも下のグレードになってしまうと、まずそもそも付けられないというのがあったりすると思います。で、また、デジタルインナードライブレコーダーを付けると4万4000で、ドライブレコーダーを付けると、あれはパッケージオプションになってくると思うので、まあ、さらにそのプラスという金額がかかってくると思うんですけれども、まあ、それとこう比較して考えたときに、まあ、どっちがいいのかなっていうことになってくると思うんですけれども、まあ、それと比較をしても、まあ、こちらの m a x ス i n の ドライブレコーダーは非常にコストパフォーマンスとしては高いんじゃないかなと思います。で、何よりもドライブレコーダーとしての機能がやはり高けていると、まあ、いうこと。クラウドドライブレコーダーですとどうしてもメモリーの上限というものが定められていて常に USB もしくは携帯の、携帯にファイルを転送していかないとだ上書きされてしまうというリスクが伴ってしまうので ドライブレコーダーとしての状況証拠の収録動画、使いたい収録動画を遡って使いたいというときに使えないというリスクが生じてしまうこともあったりすると思います。まあ、そういったときにちょっとどうかなっていう、その使い勝手の良さっていう意味においては、多くのドライブレコーダーをリリースしている、このマックスイのドライブレコーダーの方がやはり機能としては長けてるのかなということで、メーカーオプションのクラウンのドライブレコーダーと比較をしても、こちらの方がまあ私としてはすごく いいものになっているんではないかなと。コストパフォーマンスとしては高いものになっているんではないかなというふうに今回思いました。詳細は概要欄の方に貼っておりますので、ぜひ一度ご確認していただけますと幸いです。当チャンネルではこういったガジェット、最新のガジェットの紹介としておりますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。